はい、みゆちゃんはいまあ100切り企画、うん、1ラウンド目はい、まあ、残り3ホールで、はい、合計今前半と合わせて99ギリギリですねまだいや無理だろう100切りはしないだろう<笑>今がギリギリですねああそうだねここで終わっちゃう終了ギリギリ終了なっちゃう、はい、いやーなんか 悔しいな普通、うん、ね結構教えてもらったことを練習一応してきてはいたんですけれどもなかなかやっぱり難しいですね壁は。うんまあまだねあのそのやっぱこうすぐこう実践でできるかってなるとそできたらみんなすごくなっちゃうじゃないですか、うんうん、それは無理だと思うんで。まああとその パターとグリーーマ ね, ねパターちょっとあれだねあのあれ甘く見てたよね<笑><笑>フィーリングとかあってね<笑>あちょっと甘く見すぎちゃってたところがあるん で, で,、ねでね、あ見てもらった方が早いと思うんですよ、はい、実際ラウンドを見てもらって、うん、森ちゃんに見てもらっての、うん、方が早いと思うんで口合いうこういうよりも今度見てもらう感じではい なんかエンディングっぽいですけど、はい、まだ、あ、残り3ホールそうですねありますん で, うです、ね、あもうやっと肩の荷が下りたんでみ、うんまだちゃったっていう、まああもうここから自由なんだ<笑>はいそうですわかりました面白方、はい方がじゃ あ, まあ残り3ホールも、はい、ちょっとまあでも安定してるんだよねそんな何、ね、から大爆発がないんでそうなんですよね、うん、まあそれを大爆発しないようにはい頑張りましょう頑張りますお願いしますお願いします なんかパワー4の264なんですけど、うんうん、打ち下ろしてるからかなんだか分かんないんだけどな感じですよねそうですよね距離感じますねしかもあの大好きなグリーンの右手前バンカーあ高絶対入っちゃうバンカーありますね<笑>いやいやいやもうね嫌ですここまでこんなに叩いちゃってるんだからもうバンカーでは遊ばない なるほど行きましたはい、お願いします、はい、あ、いいやっえ、後半ドライバー落ち着いてるねはい何しとって あの、もう肩の荷が下りたんでもうはい切れませんでしたーっていう<笑><笑>ごめんなさいって思ってもうマインドの問題っすね<笑><笑><笑>そうですよね本当メンタルメンタル弱い人本当ト損ですねゴルフ<笑>じゃあピンまで140ヤードユーティリティでいきます、はい、うん ちょっと、走ってくれてきたり当たりは良かったけども、ま安定、誤りましたかねウってでも良かったかもしれない、うんうんうん、でも、いいとこまで行ってると思いますよありがとうございます待ってました、慰めの方が。ありがとうございま す, <笑><笑>っま<笑>います<笑>さっきから盛り上げろって、うるさいんですよね<笑> 動画外で「あーもう無理だよこれ<笑>無理だよ無理だよ」って言うから言ってないよそんなに盛り上げてよ<笑>これはあっちと平行になるって言ってましたよねそういえばえいいのか な, なちょっとけでも経験じゃないあっ今まで多分傾斜なりでしょ傾斜いやいやなりやるう ん, んだからちょっと今日は試しにちょっとこそうう平行で、うん あの、飛ばなくなることはないじゃん、そっちはそうですね、うん、飛びすぎるうん、そうそうそ う, そうだからちょっと経験っていう感じでうんなんかのほうがちょっとヒヤッとしましたうんでも、当たりが良かったなまあちょっと慣れもあるよね、多分ね。ねうん、うん どっちかっていうとちょっとこうかかった の, か な, のいーかかんないや今のだけだとちょっと分かんないけどでも距離は出ちゃいそうな気がするね<笑>うまっおお大きいなんか手前に落とせるのよったからねそうだよねお ナイスです。ありがとうございます。やったー。いい感じに入りましたね。気持ちいい。今日初めて、なんかパターでうまくいきました。確かに、うん。最後に会ってきたって感じ。確かにって言っちゃだめ<笑><笑>。なんで。私は言っていいけど、確かにって言っちゃだめ。確かにって言っちゃダメだめなの。<笑>ダメです<笑>確かにって言いまくってるよね。<笑> えっとパー三で百四ヤード、百五ヤードです。九番でマスク、はい、お願いいたします。は<笑>じ<笑>けております。全身があると思うんで、はい、それ使いましょう。 なんかうまく当たっても超えられそうになかったです。で、これなんだなん。大丈夫ですか？お前が大丈夫かっていう話ですよね<笑>今<笑>。まあでもね僕ねのっはいパダですね。はい お お, お結構転がっちゃった。なんか入力しないんだよな。はいオッケーです、はい。気持ちで持ってかれてますね。最終ホールですね。マーファイブで四百七ヤードです。はい。最終なので元気に頑張ります。はいお願いします。お願いいたします。元気に。元気に。 元気に行き過ぎたー。え、でもありそう。大丈夫です。右に行っちゃったけど。そう思い返した、<笑>思い出した。あの、力むとそうですね。<笑><笑>元気にとか言ってると、右に行く、あ<笑>の、それはそうですよ。行<笑>ってみて思った。ま<笑>っすぐ、今まで飛んじゃうから、調子に乗ってますわ。え<笑>、とりあえず出したいな。そうだね。はい。 いやーでも危なかったね池の存在を知らなかった残り270ヤードとりあえずちょっと戻したいので7番ではいすごいどんぐりがお打てるじゃないですか7番 <笑>ずっとなんか打てない確かにずっとかだってなんか9番やんみたいなこと<笑>なんだ全然ちとこそれんしてるんです最近あれしかも今日初7番打った<笑> 8番は打ったけどね8打てました打 て, 打てるんじゃん<笑>こそれんしてるんですなるほどよし残りえっ、ー、と200ヤード5番ウッド使います うわ危ないおおー耐えたよかった救われたよかったです<笑>うまいはいナイスですお<笑>おいいですねー予想通りというかいいですね戦略通り来ましたね六十ヤード もうちゃんと振っていい気がする、ね。五十六度で残りピムで五十五ヤードです。短いか。うん。食っちゃった。お、うまい。はいああ。もうちょっと惜しかったけどでも、うん。そうですね。いいですね。 でも顔見せたい。でもちゃんと顔見せたいです。今の<笑>やっちゃったー。最後にやっちゃった。ちょっとね、オッケー出したかったんですけど口、ね、口チャックしてました。そうですね。すごい顔してました。うんそう。はい、どの味うわー、企画が潰れ た, ーってしてました。<笑>いやいやいや、それあのもう三ホール前ぐらいから終わってるんで。<笑>お疲れ様です。お疲れ様です。 って感じでちょっと今日一人で一ラウンドちょっと頑張ってもらって、ええまあ結果はあの見ていただく感じで、はいはいはい、そうですね。久々に私もこんなにちょっと恥けちゃいました。弾けちゃいました。はい。もうちょっといつもはいいはずなんですけどね。おお。もうちょっとです。なるほどですね。わかりました。うん、正直ど。どうですかまあちょっと簡単に感想と何か。 こうやっぱ練習で前回教えてもらったこととかをこうトライしてやってみたんですけれどもやっぱり実際に来てやるとこう忘れちゃってたところとかこう言われた通りにやってはいるんだけどみたいなところがこう出ちゃってるのできっとやれてないからうまくいってないのでそういうところとかも今度ラウンドレッスンで実際に教えてもらえたらなって思います。 あとちょっと今日ね、やっぱなんかこう、コース難しかったかなって感じするんですよね、セカンドが結構、凸凹なとこね、そし距離が出ないと多かったり、ね、グリーンもなんか、そんな感じだったんで、グ、うん、リーン難しかった気がしますそうそうそう、だいつもよりはちょっとスコアが出にくかったかなって感じはするんですけど、うんまあ、またちょっとラウンドレッスンとかして、はいまあ、どこかで出すぞっていう感じで、でね、頑張ります。はい、で、ぜひ応援してください。 とい感じで今回の動画は終わりになりますありがとうございました